はい、こんにきゅうまぜえーはいえー、今モンキービーチの方に向かう山道の方に入ってきました人がいないんでマスクの方を外しますえー、3回目ですねここ来るの1回目がポータル申請できて、まあ、その時はボートで来たんですけども2回目がやっぱり今回と同じで えー、ハイキングをしながら来たんですけども、えー、途中、雨で、えーまあ、木が倒れてて、まあ、それとあの雨が降ってたんで危険かなと思って引き返しました、えー、そして今回3回目ですね、えー、今回はこのトレッキングシューズ用意してきたんであとリュックに水も大量に入れてるんで大丈夫です。 雨雨がが強いいい降らなけければいけると思います、はいはい、やっとレゾー差しのチャレンジができるなと思ってもう刺したらですね来ないんで、はい、そうですねリンク飛ばす時うわああんまり考えたくない、はい、そうですね、まあ、楽しみにしておいてください させればいいですけどねちょっと電波が不安定な場所なんであと、今日もちょっと雲が多いみたいなんでどうかなと思いますけどもはいいいチャレンジしたいと思います、はい、それでは山道、えー、片道2時間のコースですね、今回、えー、1時間半歩いて40分ほど、えー、山を上がっていくという形ですね。 はい、第 1700m ホラーがるという形になります。はい。まあ、脱水症状なので、ね、気をつけていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい、前回、木が倒れていたポイントに到着しましたそうですね、えー、まだ、えー、このように、えー、木の方が、えー、倒れている状態ですけども幾分、ですね、こういった道の方ができているのであと、天気の方も晴れているのでこのまま今回、進みたいと思います。 はいえー、今回行けそうですね、うん、おおすごい、やっぱり皆さん、ハイキング好きなんですね、こうやって道ができるんですよね、すぐ。はいそれではですね、まあ、無理しないようにですね、えー、今回も、えー、進んでいきたいと思いますはいいよろししくお願いします。 はいえー、次回アタックする方なんですけども十分にこういった道なき道も結構あるんで十分にですね注意した上で自己責任のもとで来てください、はいまあ、極力体力に自信がないという方などはあのボートを利用した方がいいと思います、はい、こういった形で手すりなんかもないんで、まあ、木をつかみながら上がっていくという形で まあ、もしね木の根っこから滑り落ちたらとても危険な状態という形になりますのではい自己責任のもとですねあまりおすすめはしないですはいはいまあ地元の人はここ通っているみたいですけどもはいそこもまあやはりまあ皆さん自己責任という形をもう身をもって知っているという形ですので問題ないかと思いますそれでは私もですね自己責任のもと 続き進んでいきたいと思います。はい、それではですね。今、えー、木が何本か倒れてる南所のホース通り過ぎてみました、まあ。本当に危険なところでですね。まあ、手袋途中からしたんですけど、どうしてもあの枝とか、えー、根っことか掴むんだろうなと思ってしたのが正解でした。まあ、おかげでですね。この手袋を破けましたけども。 まあ、命の方は、えー、救われたというか、まあ、こけたんですけども、こけて、そのまま、えー、転落することもなく、はい、無事に助かりました、はい、やっぱりですね、危ないですね、はい、自己責任ですよ、用心してたんですけどね、うん、で、GoPro もやっぱり、その場所、ちょっと危ないなと思って、えーまあ、リュックあの、リュックサックの中に入れたの、大正解でした、本当に。 危なかった。はい。で今そこ終わってあの心拍数がですねだいぶ上がってたんで今 ち, ちょっと落ち着いてき124ですけどもまだちょっと100ぐらい落ち着かせたいんでもう少しここでゆっくりしたいと思います。はい。モンキービジまだもう少しあるんでですね、えー、急がずですねゆっくりあのー、まあ、時間に余裕持ってきてるんで大丈夫かと思います。はい。まあ、無理してその東大まで行かなくてもですね。 い い, やのいいやっていう気持ちぐらいでですねアタックすればいいかと思います、はい、そうですね今回も無理しないように、まあ、帰りあの、もし体力なければ、ポートを使いますので、はい、なんかテレビ番組とかそういうのじゃないんで、はい、無理せず行きたいと思いますははいいそれではよろししくお願いします。 やっと大き、えー、ビーチ到着しました嬉しい3回目っすこれあ1回目はボートで来て2回目断念して3回目到着できましたすごい危なかったはいあ地元の方スイスイって行くみたいですけどなんすかね運動が足りないですかねうーんいやー 到着できて良かったです。まあ、帰りちょっと同じ道で帰るかちょっとまだわからないですけど、ちょっと休憩しながらですね、東大目指したいと思います。はい、はよろしくお願いします。おお。 はいそれではえモンキービーチを抜けてですね今この東大の入り口まで来ました、えー、できれば東大の頂上まで行きたくないんですけどね途中であのー、レゾーさせればさせたいと思いますけどもおそらくですね東大のあの上まで行かないとですね電波が入らないんですよ前回確認してるんですよねまあ今日はちょっと天気がいいんで るからですね、天気が良くなったんでまあ電波途中で掴んでくれればいいかなと思ってるんですけどねいやーなかなかハードです、はいまあ、でも楽しいですけどねはい、えー、それでは、えー、引き続きですね、えー、今度は、えー、ハイキングが終わったので登山の方進めたいと思います大体 1700m で, す、ね、でこれから上がっていきます無理しないようにします、はい、よろしくお願いします しししまし た, 本気でりましたそれでは後でほ、ねねねまはあ、ど試したいと思います。よ はい今、えー、スマホの方が電波掴みました冷蔵、えー、の方をさしたいと思います、えー、灯台の上でですね、えー、なんだ機内モードにして一度そしたら 4G に切り替わったんでそれで電波掴みました良よかったです電波弱いですねかなりは レゾさて い, きた い, と い, ますいやよかった。<音楽> 刺さったランドボン、ラ はい、それではですね、今、灯台の上で、えー、レゾネーターさしました。えー、非常に困ったポータルですね、ここはね。えー、今私も下からずっと、あの、ま、休憩場なんかで、電波を見ながら上がってきたんですけど、全く電波入りませんでした。はい。えー、で、この灯台の上に来て、 えー、機内モードにしてそれをまた解除してという形にすればあの 4G の電波拾うんでその電波であればイングレスを立ち上げることができてレゾを指すことができますしかも灯台の一番上に行かないとですねそれ電波拾いませんのでいやー皆さんここまで歩いてきてください、はい、一応ですねあのレゾネーター私あの あのマックスのやつ持ってなかったんで持ってるやつで刺しましたであとウルトラリンク 2, 2個入れておきましたんで、えー、作戦なんかに使ってくださいはい私忘れない限りリチャージしておきますんではいおそらく世界でここの鍵持ってるのは私だけだと思うんで今ですねはいスリランカとかですね飛ばしたいですねこちらからですねこのポータルからはい楽しみ いつかこのポータルの鍵使えるようにしっかりと増やしておきますそれではえー、キヨマーズえひよまずのえモンキービーチ今回がおそらく最後になると思いますはいもう来なくていいですこの灯台ももう来ないですよはいはいあともう勝手に皆さんリンク飛ばしてください私リンク飛ばす時は他の国からここに飛ばしますんで、はい いやー疲れた、はい、もしくはマレーシアの方、ここ、ロープウェイ作ってくださ い,、はい、そしたら来ますんで、はいはい、それでは、えー、グッドロケーションですね、今回、入りましたんで、えー、灯台からの景色、それからビーチの景色、すごくいいところなんですよ、このモンキービーチとこの灯台、できればですね、お時間取って、あの地元の方でもあの旅行の方で、お時間ある方であれば、 訪れてみるのもいいかと思いますそれではキヨマズでした 帰りはですね、えー、もうお金の力で、えー、ボートで帰ってきました。えー、やっぱボート楽ですね、うん。まあでもいい運動になりました。はい。えー、ポータルに、えー、レゾンもさせましたし。はい、また次来る時はゆっくりですね、遊びで行きたいと思います。遊びというか、これも遊びなんですけども、 あのビーチでですね揺るぎたいと思います。はいそれではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。